お前らの仲間なら外でおねんねしとるでサマラオレたちは群れを持ってきて。 この中でこそはずらすと生きられるずぶといバカどもがおめえたちはどんな小さなばあさんになってどんな若い連中が集まってくるんだろうな一本目はあの男だった俺たちのを戒しめに我は強くなったなぜ再び討ている核のごとき猿ども つけーだたる戦闘民族をなぜことごとく…地球人…その花の名は何だ恐怖という名の毒をたっぷりと塗りたくってなケツの毛がはげ上がるまできっちり盆着だったなここだけではないぞ西門も木道の俺でさえこんな無茶な賭けはしねえな声かす一つ残すな 空っぽになるまで走れ貴様らの敵は無効それでも引くというのなら我が貴様らの相手を務め戦いぞ、票どもそれがさらなる恐れに上塗りされた恐れるものなど何もないおい貴様聞いていなかったんか戦争が起こると聞いてみんなを避難させていたんです 我が角を折っただけに、最強の男神の角と呼ばれた。僕はあなたなど知りません。この星に咲いた花を命を愛する。萬屋さん、家の隣のヘドロです。この星の命を踏みにじったのは誰ですか、戦軍を持って、この男を神の角をへし折る。正直に手を挙げてくれとは言ったけど、まさかこんなにたくさんいただなんて。もはやその角はいらない。 早く済ませたいんでまとめてきていただいてよろしいですか引っ張ってあの化け物を勤めた解放軍を恐怖のそのとこに叩き落としたこの井戸には血のノ衆が大名字がいるでごせすから金徳様んそんな情けない面はおよしになってくださいそれでも引くというのだが戦え土俵 ど, ども わ<笑>がはいがこの手で皆殺しにするのだからわがはいの恐るべき計画を教えてやろうつまりこの星はわがはいに踏みつぶされるために作られた花壇だったのだどれねえ まさかかの封印をすべておわこの僕がいる限り君の好きにはさせないぞヘ ド, <笑>ヘドロ無駄だヘドロハグになった地球も人類も僕が守るさあわしらの時間じゃ で, でもいつ敵が来るかと思うと不安であれそれ眠ってないねとどめさしてるね<笑>なんでこんな危ねえ奴らが食料範にやってんだ誰かもっとマスな食料ようやく帰ってこれた 君のところへおかえ さ, さん誰がおと来が終わりそうな時に今頃お帰りですか色々忙しいん今そういうことどうやら帰る場所くらいは守れたみたいじゃない姉さそれ違うつまりなんだい解放軍が急に報復に来ることはない連中はおかえさん今日はおかえさん今日はおかえさん今日はおかえ部隊の存在も気になるならいおかエヴァ 出撃させてみるかそれこそが、汎用鬼型決戦兵器、ヘバンドロゴンだよ。俺は天使と悪魔の力を完全に使い分ける術を発見した。なんでやねん人類滅ぼしたのか逆に左のレバーはその滅ぼしんぱち申し訳ありません。ヘドラのやつが乱暴。危ない天ウ武シさんが時とほぼ同じだろうが悪魔どころか神様じゃない。人をロボットみたいに持て遊んでた。このバカが悪いんだから。 寝るかあれくらいです。何らかの手段を講じてもらわなければならんです。玄外の爺さん、しばらく見てねえな。玄外さん、ええ、私一緒に逃げてましたよ。え、玄外、あっちの物陰に隠れて紙はないかって叫んでたね。着ながらでいい、聞いてくれ。あんたに頼みがある玄外。高みの見物決め込んでた連中が。 何を今さら金が敵の手に落ちた不気味な窓に沈まり返ってう眠れないんですかノブメさんも、よろずやさんが残していってくれたボディーガードがいますから。ごめんなさい。私、ああツッコミのやり方よく分からなくて。ああ私は、徳川しげしげの妹、ソヨです。地球にいる家臣団と連絡つけるんじゃなかったのかもしもし、わしは海援隊の坂本達馬というものじゃ。うん、今、牢獄から脱出したところぜよ。 通信が回復してるぞどういうことだきっと黙ってくたばってくれるよくたばってんだろうがああああどうもノックスして髪がなくて動けねえところを捕まったようだってことはケツにうんこつけたまんまどっかに連れて行かれたってことでしょうどうやら俺たちにも運が転がってきたようだぜうんこが点々とこいつをたどれば玄界のところへたどり着けるはずだ、まあ、ていうか一人の人間からこんなに出るものなのか危険な状態かもしれねえでもどうしましょうまた手がかりなくなっちゃいましたよ結婚 まさか飲みすぎて血が爆発しちゃったこっちあるな夜こそ夜のウサギは狩人になるあるお問が通じる相手かどうかは面を拝めばわかるのでのだがナノマシンの方は止まらんぞなぜなら俺にも止め方がわからねえからなその聖戦を星が拒むという望みを叶えてやろうすまぬな そなたらまで裏切りに加担させることになってしまった俺よりわしらは史若帝徳の協力王国製のドラゴニア王子そしてバカいやハタ王子らと協力しあと少しだけ踏ん張ってくれと何、はい、だと、うん、そそれはまことか遅かった何もかも雨の鳥船とはこの巨大兵器の台座なの一撃で惑星を消滅させる力を有し すでに火の具土は発射準備に入った地球にいる仲間も喜んで勝利の礎となるどうしろと星を滅ぼすと王子、もうおやめくださいこれは聖戦などでは戦いの豪華にそれをくべ燃やし続けるしかない走れそんなもんあろうがなかろうがわしらのやることは一緒ぜよ 私が守る本物の将軍なら許さない生きて帰ってこないと家が雨の鳥船後方に多数の霧を揃えておる